手の交代禁止です、うん、やって。お、やった。頑張りあ。え、私。<笑><笑>はい、スタートしました。<笑> あっそうだ。 すごい造形やいけいけ。行け んなんでう か, らかい<笑><ア>で<笑><笑>めっちゃ濡れたた、ね、てあげばばっかりそう人助けてばっかかりり人くちゃやよ<笑><笑> と思わなかったもん。なんかそっちの方になんかぶつかってな。うん、ああ、みたいな。黄色い。ポスト黄色い。ほんまや。お い, い、なんでなん。キャパジモバーハン。宮崎牛。流しそうめんとかあれ。 一人前六百円。です一人前終わりました。と言われるの。どういうことですか？山めの塩焼きでも食べたいじゃん。お腹空いてる？まあまあ。ちょちょっと食べてみる？うん。失<笑>格<笑>。ちゃんとゆっくりなよ。それあげる。 うん っちおいしい。すごい、うん、<笑>冷たっ<笑><笑><笑> うん<笑>、うん<笑>楽しい。<笑>うん に柔らかくてめっちゃおいしい。う今から歩くやん、うん、歩いたらさあの、うん、大腿骨じゃない、うん、大腿筋使ったらな太りにくいねて、うんてそうし、んうん インシュリン上がらんから、うんうん、だから食べるわデザートにカロロリーゼロやな。<笑>そういう方<笑>山道をバスがホンに若干疲れてるから乗りたそうです<笑> すごい一歩中に入ったこんななんか、うん、おごそかな雰囲気じゃない。うんうん、すごいパワー感じるな。役すぎちゃうか、ね、<笑>これ。これ。 みたいな<笑><これ><笑>えっとエコフローの充電がもうちょっとだいぶ残量が減ってんねん今 44%、はい、なので しがソケット、しがソケットで、うん、充電してみましょう。まあ、何パー。まあ、四十四パー。う十四。まあ、ちょっと差しっぱなしにしようか。今日。せやな。走ってる間。うん。途切れ途切れやからな。どんな、どこまで増えるか。 し こ, ここ無理、ねししンンうん、をよみ、うんうん、ます。いい 南国ムード溢れる場所。南国東に進みます続いて年間何もあるぞ来<笑><し>た<笑><笑>でもあと三十分しかある<笑>もう閉まりますここでもなんかめっちゃ広そういろいろあんねんな上もあるな ちょっと肌寒い普でやるこ<笑><笑>んな人おらん 100%。何時間走ったかなあれが12時半ぐらいやったからだいたい車まとまってる時間と言っても知れてるだいぶ走ったから、はいはい、そう、5時間ぐらい5時間ぐらいかな、うん、40% 何パイかなそうそう44が1 0 0になりました5時間ぐらい はい、覚えとかながんばんここは、新しそうやな、綺麗な温泉や入場制なんかすごい雰囲気いい雰囲気 <笑>ね、こんでんねんねはい、バイバイ<笑>めっちゃ伸ばすやんすごいな 炭素に触れさせないか<笑>これぐらいかな、うん。今日は節約納豆で。そうやな、今日は節約でいきましょう。同じ敷地内に寿司あるのにな。<笑>いいな<の>。<笑>納豆巻きの気持ちで食べよう。<笑><あっ><笑><笑>貧乏。貧<笑>乏、うん。これもめっちゃ入ってて400円だからねうん。 今日買ってきた鶏とな道の駅で買った鶏と炒めましょ う, しょう今日はこれいただきますそういただいたやつちょっと飲んでみましょう、はい、優等賞受賞ぐらい美味しそうなやつ米焼酎って普段飲まへんからどんなんか 確かによく分かれへんな、うんうん、20度やってロックやな<笑>酒飲みますかって言われたからなんかよう言わんかっためっちゃ飲むねんめっちゃ飲みますってよう言わんなんなんな味なんやろう ジンロのもうちょっと香りがあってジンロよりは好きやな。うん、なんか言ってる意味わかる。米上州ってこんなんなんやって感じ。美、う、味、んうん、しいよ。炭 酸, 炭酸で割ってみる。 二十度やからかなすごい飲みやすこれはこのままでく<笑><笑>いく。ありがとうございます。ありがとうございます。それは何もしてないの<笑><笑>コーヒーを出したくらいで一口。<笑>すみません、ありがとうございます。今日のメインディッシュです。イエス。鶏肉とタケノコ。 はいた。見た目にみたいな。鶏肉はハラミと、ハラミと、もも、うん。ヘルシーはら、うん。あ、うまっ、うん。そう、よかったな。こううまっ。味が。うん。硬くないよね、うん。めっちゃ柔らかい。甘、う、辛、ん、だし。いいしてるめっちゃ。んでた、こんなも。 の用なてでしたあうんまっ<笑><こ><笑><笑>